解決。キングピース。11月15日は、平野市洋画、管理栄養士の浅野まみこ先生指導のもと、冬の定番料理おでんの悩みを解決した。今回のテーマを発表するにあたり、オープニングで23年連続不動の1位。冬の定番まるで三角三角というクイズが書かれたフリップを渡された平野あっつわかった。 とひらめいた様子で聞いてください。冬の定番デミオロメンで粉な雪じゃないですかと回答したが実際の正解はおで、んしかしスタジオで VTR を見ていた風間俊介らからは素晴らしい。と平野回答も拍手喝采だった。その後、早速、大根の時短かごしらエスベを教えてもらうことに。 大根は皮をむき3センチメートル幅の輪切りにして真空状態にして冷凍すると細胞が壊れて水分が抜けるため早く味が染み込むといい実際に使用する際は冷凍のまま鍋に入れれば OK 冷凍していない普通の大根と食べ比べてみたところ冷凍してない方は大根のツンとくる辛みがあって冷凍した方が味が染み渡って包容力がある と独特の表現で違いを説明していた。また、96% 水分でできているこんにゃくは、あらかじめ砂糖で、もんで脱水状態にしておくことでよく味を染み込ませることができるというが、脱水と聞いて乾燥機にかけると答えていた。平、え、野、ー、実は、 星柿を作りたくて乾燥機に柿をいっぱい入れて回したことがあるらしくおばあちゃんにめちゃくちゃ怒られたと苦笑いで告白。その後、平野家の乾燥機がどうなったのか気になるところだがナレーションとテロップでは絶対にやめようと注意されていたのだった。一方、 具材のマンネリ化を解決するため、おでんの新定番として平野がチョイスしたのが、アボカド、トマト、もやし、魚肉ソーセージ。さらに、先生おすすめの、サバ缶アンホーレンソを詰めた巾着も入り、どれも、美味しい、と絶賛していたものの、アボカドのみ、おから。やべえ、今までのアボカドで一番まずい、と想像を絶するまずさだったようだ。 そして、余ったおでんの活用レシピでは、おでん炊き込みご飯を教えてもらい、パーフェクト。あえて余らせて後日炊き込みご飯にした方がいいってくらい美味しいですと大絶賛。また、余ったおでんにトマトジュースをかけてチーズを乗せて焼くだけの、おでんトマトチーズグラタン風についても、いい意味でおでん感ゼロ。めちゃくちゃ美味いこれを作るために、本当に余らせてほしい。 と、かなり気に入っていたのだった。この放送に、ファンからは、デミオ路面で、粉雪、は、座布団5枚だった、ショー紫輝くん笑いのセンスがハイセンスすぎ。いや、さすがだわ、から、柿の話笑えるけどリアルにやられたらマジで、ブチ切れるだろうな。柿を乾燥機に入れてるのマジでやばい、笑いなどの声が集まっていた。